ゆだびる よ, 始まるぜよろしくバーンはギターのミリィバイソン、えー、最悪雑音ギターの女戦士ですけどそうですね性格、まあ、一番流血の中でヤバい人ですホ、ね、本当に今度はさあのミリーってその最初の印象ってどんな感じだった、うん、元気が空いてたって言ってたからでも最初はななんか 今, 今みたいなやつは知らんかったからなんか お, お嬢っぽいなと思ってたんな、ね、一番最初は、うん、でそのでも上品なやつだと思ってたのに実際そうやったかもしれない、ね、昔は流血になって染まっていってああいう下品なレディーになったけども最初からケツ出しだいや全然ああ流血ではなでもそれは流血の前はそんなんじゃなくてもっと古着のおしゃれな格好をして 昔の俺はちょっとそのジャンル詳しくないけどもアメリカ の, なのかなガールズ60年代とかのような格好してたんじゃないのかな、うんうん、じゃあそのケツ出せって最初言ったいやケツ出せでは言ってないなそれもだから最初はさっき言ったようにその昔のアニメから出てくるようなキャラクターのような格好でやろうぜって言ってミリーにはドラクエのさ女戦士みたいな格好 ビキニアーマーみたいな感じのさ、RPG の女の女、うん、戦士みたいな感じで、ドラクエ・ナベルのやつ、あれ、アニメの、あれに出てくるデイジーみたいな感じで言ったら、勝手にあいつがティーバッグに し, し, て, して、そんなせい言うてんのに、<笑><笑>ちょっとみんなで飲んでた時に、ちょっとこ れ, これで行こうと思うからとか、ちょっと履いてみるわっつって、誰も頼んでもねえのに、<笑>ティーバッグに、お前、全然尻面積ないぞ アトランティスも言ってたアトランティスって昔のな俺のボーカルやけどツインボーカルないけど。やそれぐらい捨てなあかんぐらいやっぱインパクト的にはそのバンドリーダーうまいってのはあったんよなんかそういういや普通のなビキニパンツになんかじゃ全然おもんないしティーバックぐらい衝撃がないと面白くないとかってい う, いうのを俺らが言ってたんじゃなくて勝手にセルフでやってくれる自発的に自発的に<笑>真剣にティーバックというのを愛してるんじゃないか <笑><笑>じゃあ別にキャラクターでとかいうわけじゃないよ、ね、違うなあのキャラも漠然とはこんな感じでやってくれっつったけどほぼもう途中からも自分あれが素やと俺は思ってるけど普段の M 子さんの方が仮の姿でミリー・バイソンが本性だと思うけど実はそっちが一番そう一番良かったと思う<笑>、うん、じゃあ 特にこうやってああやってっていうのもなくて、うん、一応コンセプトだけ伝えたらあなたと、まあだったと思うな、うん、勝手に暴れとったしなそんなこと誰も生徒は言ってないけどまあ俺とかはなその要はこういうヒールのバンドをや体現するためにまあいろいろなこうを投げっ て, てる何しゃ暴れたけミリーを最初からいきなり客に唾ばかけたりとか変な客にディープキスしに行ったりとか。 蹴ったり噛んだりとかボールを振ってたからねそんなんせい言うてない、ねうん、ちなみに俺もフルスイングでギターで殴られたことあっているステージでそれもあいつが、こう中のパフォーマンスの一環になった、うん、それってやっぱユガ君の分析するところでユく君の高校時代とか大学時代と一緒でやっぱそのため込んでるものっていうのはすごいあったと思う2リ、うん、はあると思うけどな、まあ、いろいろあいつのそういうルーツとか聞くと 前のバンドとかでも溜め込んでる部分があって、うん、前のバンドでは表現しきれなかった秘めたその暴力性を解放したんじゃないですか一番良かったんじゃん一番向いてるんじゃん流血向いなんの俺より向いてるんじゃん、うん、なじゃまあねえ流血さん入ってよかったよね かったんちゃうかと思うけど、まあ、その分苦労するしてることも多いやろう<笑>まあそれはまあ全員しちゃい俺らも普通の生活は捨てて言わんのやか、ね、いえー、皆さんこの度は私どもの YouTube 番組をご覧いただき誠にありがとうございますチャンネル登録一つよろしく お願いいたします。